ショットガンどうもけんです。はい、今日ですね。今からですね。あのラーメンを食べに行こうと思っておりまして、今バイクに乗っております。はい。で、今回はね。釣り口くんじゃなくてザリキチ君でございます。はい、ザリキチ君でラーメンを食べに行きたいと思います。 吉君とね違ってねザキチ君は 450cc あるんでやっぱパワーが違いますね。 田舎道に入りますこの道ねすっごい走りやすいんよね本当に今ねえー、っと2時前なんですけどちょっとね朝から何も食べてなくてめちゃめちゃ今腹減ってるんよね だけどザリ吉君も吸い込み系の単車なんですけど俺ねそこまでね吸い込み吸い込み言うとるけど吸い込みそこまで好きじゃないよでもなんでねあでね今その吸い込み系単車に乗ってるのかというと自分でも分かりませんザリ吉君ね2 0の450なんですけどすごい乗りやすいですマジでマジで乗りやすいザリは25とかさ400乗ったこともないんだけどこの450はすっげえ乗りやすい 成吉君はね、180度クランク、450cc、2気筒のエンジンで、2バルブなんですね、25ザリと400ザリは4バルブだったと思うんですよ、だから GS400 と同じ感じの、GS400 も2バルブなんで、まあ似たような音しますね、吸い込みも、吸い込み音 も, も結構似てる感じがします、GS400 と。 で、GS400 は 400cc じゃないですかで、ザリ吉君はザリ45は 450cc なんで結構 50cc 排気量でかい分ね吸います結構まあ、ちょっとサイレースタ入れてるんで、まあ、サイレースタ入れててもぼちぼち吸うんでねいい感じの吸い込み音ですまあ、こんな感じで、まあ、結構吸いますで、こいつとの出会いはねヤフオクなんですよヤフオクで出会って そ時レストアベースで買って、えー、とりあえず乗れる状態じゃなかったです、最初、でそれを、えー、バイク屋さんに3ヶ月ぐらいかな、預けて、えー、直してもらって、今は不具合ないんですけど、ま、後々にはあのー、メインハーネスとか、えー、交換したらがいいということで、とりあえず乗ります、これで、ガソリに入れようかな。 1000円分いいんすかち たー左折しますこの前行ったとき閉まっててえ確かこの前も結局じゃなかったっけやべ閉まってるかな今日もえー、あといりちょっと行ってみるかはい着きましたこちらですね じゃんやったすいませんニンニクラーメン一つはい。 いただおはようございます。はい はいいいいい、たまますすで役のメのスたさんこちらラ田おありがとと中おしううあごござそはい、今日はですねだ誰吉くんでラーメンを食べに行くという動画でした元ブログならぬラーメンラーブログララ 動画最後までご覧いただきありがとうございます是非、えー、高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょうありありありありありありヴテルちきょのお相手はザ・リキチく君でした